気持ち少し上に誰だうーん今この時点では水切りの内葉マダラとの初めての出会いだったって聞いてんだこら名は柱間性は訳やって言えんぞやっぱそうだ手裏剣術<笑>お前より水切りがうまいのははっきりしてるけどねも覚悟しようぞさあ投げろ てめえは自分のうざい症状を自覚してるかこらただお前の方こそはっきりしろよそそれは お, お前忍びかやらなきゃならねえじゃあなあやっぱりなお前も忍びかどうして川に来ていたのかも 分かった気がした忍びは戦って死ぬために生まれてくるものだ遺体の一部に奴らは容赦などしない河原間はまだ何 な, な童貞ではできぬ子供を犠牲にしてもそして戦って死んだのだ子供ではないたらどうなるか分かってるだろう 何が愛の戦時一族だ何がいいそれが相手への敬意だ馬になるには死ななきゃならねえのかよやってやられてどこでそい父上今日は兄者も気分が静か少し頭を冷やせ柱間戦いをやめればいいでもそれだと殺された親兄弟俺からの忍びは感情を抑えきっちりルールを作って それに乗っとあ、できねえだろうかんの平均寿命は30歳前後だった多くの幼い子供たちの死だった<笑>よう久しぶりだなあった逆になんだよ俺は元気ぞ 嘘つけ引っ張りすぎ聞いてやるっつってんだから本当なんでもね弟が死んだ気がするからだそうだったのかいるか俺は5人兄弟だっただったまさか見せ合って隠し事をせず 兄弟の杯を組み交わすしかね本当は煮えくり返ってるかもわからねえそれがある方向に決まったみてえだぜお前だけじゃねえ分ってもらえなかった俺の考えが分かってもらえたんだからな驚いたというよりもマダラは天の刑事だとしか思えなかった俺たちは 忍びの技を競い合ったり未来について相打ちじゃない俺は当ってるぞ あ, あ<笑>っ吹っ飛ばされた瞬間に投げたのさそう簡単にやられるかっつう見えてないと。まずはこの考えを捨てねえこととは自分の大人たちも俺たちの言葉を無視できなくなるけどよへえそれはすごいぞ に止まるんだだから俺の後ろに立つんじゃねえ弱点三つけ会うたびに俺たちは仲良くなっていったマスターしようぞへえどんなだ退を思い込むのがお前の弱点ぞああ俺の弱点と<笑><笑><笑><笑>俺の勝ちへ。 ここだと森が一望できるなそりゃそうだろ何せ俺はしゃお前にしちゃやけに素直だなだったら兄弟は死んでるまだらなあもう兄弟はいねえのかいや決めたここに俺たちの集落を作ろう個人の能力や力に合わせて 任務を選べるでもってどんごお前ぐらいだぞお前はどうなんだよしっかり守ってやる<笑><笑>先を見るために耐え忍ぶ覚悟次に会うまでてめえに預けとくじゃあをずっとつけてた。 お前が違いなら俺が上だが調べた奴はは内葉一族のものだやっぱそうだったのか大して驚かないところ柱間これがどういうことか分かってるなお前は裏切り者だと疑われるからなスパイは任務だ殺せ あいつはそんなお前は弟の敵の一族を源に陥れることになるそんな念のためにわしと扉す早速だがよまずは挨拶代わりの水切りから行くかああ<笑>柱間終わり のようだな内葉田島それから伊豆なだまったく同じ状況戦戦術なとやめろそれが生死を分け る, る, を分ける弟を傷つけようとする奴は誰だろうと許せるまだなお前 少しの間だったが楽しらまは俺より強いこのままやればこっちが負ける兄さんより強いホンは諦めちゃいねえよなお前はやっと俺は無知ゃまだらだ代わりにいいものをこちらは手に入れられたようだそう意味するか俺には分かった気がしたダウン それシャリンガンを持たぬ不幸を呪うがしっかりしろ必ず助ける お前はは俺には勝てない国も我々と見合う他の一族を見つけられなくなる奴<笑>らに騙されるな 戦いは内葉一族が劣勢なのは誰の目にも明らかだそしてその頃マダラも変わったのだその目イズナはどうしたこの前の傷内派を守るならもうこんな戦いはやめようぞ やめろ、ま、貴様たちが殺したからだ マダラは初めて地面に背をつけたマダラ終わりだマセスティラバ。 いっ長であるお前をやればお前を慕う若いうち葉の者がまた暴れ出すなあもうこんな戦いは終わりにしないかええか一緒にそりゃ無理ってもんだぜお前ぐらいだとお前はどうなんだよああ兄弟は一人もいねえ守る者は何にも今お前が弟を殺すか 己が自害してみせるから言ってんじゃねえぞこの俺もどい言てんだ言ってることが無茶苦茶だいいじゃ弟を殺さないでいい選択肢を奴も分かっていた俺の死後決してマダラを殺すなさらばだ 内派と戦獣が手を組んだのだ。もう多くの犠牲が出ることもない里づくりを始めた。